<笑><笑> ち, ょちょっと雨が降ってきて寒いです今日は<笑>。そうですよね寒いねうことであの、はい、やっていきたいと思うんですけど、まあ、今回はダフリトップの原因っていうの、はい<笑>まあ、しない方法<笑>しづらい方法っていうのを教えてもらいたいと思いまして、はい、でダフリと ト, トップってそもそも同 じ, 同じですか原因って。 主にね、まあお同じことが多いっていう感じです。ああ、大きく分けて大きく分けてするとね、とりあえず大丈夫。その原因はあの基本的にこのスイング軸っていうものが上げてったとき、ままあ、っすぐでもう降りてくるときにバターってこう右に倒れちゃう人。 うん、がダフリトップだ軽く倒れちゃう人はダフリになるしもっと倒れちゃうと手元が浮いちゃうんでその分トップしたりとかって、うんうん、なりやすい、うん、で軸が右に倒れることによって右に体重が残るだこれがダフリとかトップになる原因の一つって感じ、うんうんうん、で右に体重が残らないようにするっていう練習をしてあげると割かし直ってきやすいっていう感じああなるほどち ょ, ちょっとそのダフリやすい方の体重移動みたいのでちょっと打ってもらて ミスをするってことですねこ う, う, う打ってああ完全にダフったねそうそうそうそうこういう人多くないですかでもあの打ち終わった後右のかかとが全く上がらないっていう人結構いませんああなるほどでボールもすごい上がっちゃうしああその右のかかと上がらないって確かに結構いますよラウンドててダフってる時にそうかもねこうなっちゃう人結構いると思うんですよね 足と足がくっつかないそのそっか打っていくときに、ね、打ちましたってってここの間が空きっぱなしの人<笑>あそっか左側に体重がいってないからいかないからそれ分かりやすいっすね<笑>右に体重が残ると右膝前に行くじゃないですかだからここが空いちゃうそれをくっつけるようにしてってあげると自然とかかとも上がるし体重も左に乗ってるなるほどだからあれだ あのアイアンショットの時ってそんなにフルショットしないじゃないですかー、はいはいはいはい、ハーフショットだから体重移動がちょっと フ, フルショットだとかかと上がるじゃないですかビシッっていくじゃないですかハーフショットだとその中途半端になっちゃって、はいはいはいはい、それでなんだろ う, そう振んなくていいんだって意識で気づいたら体重移動をそしてないかも<笑>してないかもそのあれの時にあの<笑>ダフっちゃったりとかするんですああの 体重移動しな確かにただそうねハーフショットとかだと振り幅も小さいんであんまりかかと上がらないよねって人多いんですけどただハーフショットでもフルショットでも膝と膝くっつくももとももって言うんですかももとももはくっつくんですよハーフショットでもここはくっつくああ ち, ちょっとこの こ, うこっち側でちょっとやってみるっハーフショットでもかかと自体はそんな上がってないけど 怖くつきますよ、うん。その形がいいってことですか。そうそうそう、こっちも、みのひがいいのかな、ぽンっていったときに。ここを、ぴ、ぴちチて。確かに。ああ。こうなっちゃう人だ。わかる。うん、<笑>まあ、大体なんか、まあ、ちょっとミスショットしちゃった時って、ちょっとそういう絵ですね。<笑> そ, っそうか、とかもううう、ね、もう、そうか、下半身見れば。ああ、体重移動遅れちゃ、遅れちゃったんだから、ちょっと止まっちゃったかっていうのが。そうそうそうそ う, そ う, そう、なるほどね。<笑> すごいボール上がっちゃうんですとかっていう人もわりかしかかと上がってないことがかかと上がるとかもうここが離れちゃってる人が多いああ。それも見て明らかだから分かりやすいですねそなんか<笑>すごい分かりやすい<笑>それだけ<笑>だフィニッシュでフィニッシュでこう確認してあげるこここうやって離れてないかっていうのを確認してあげるだけでも随分変わってくるかなと思いますああなるほど<笑> アプローチかもそうですよ変な話ちょっと話変わっちゃいますけどあ、ぜひぜひアプローチも足の幅狭いかもしれないけどそんなにかかとは上がらないけどここはくっつくんです小さくても、ね、こうなってる人いませんこうやってこうやってなってる人なるなるなるなる見えちゃう。あはははは僕僕僕<笑>そう、僕もなるそう、山ちゃんもなるけど<笑> そ, うそう、そうなんだよねここうもうなんかそう振らなくていいから自然体重移動もうなくなっちゃうんだよ、ね、そうだからこれが 軸の傾きにつながるんですよあそうっ す,、ね そ, うっすね、あその場で回るっなるとかかと上げなくてもここはくっつけてくっつけるイメージ寄せるイメージ右の足そうそうすると軸傾かなくなってくるのと自然とそこにプラスアルファ体重移動もできてくるっていうかうんで寄せるようにしてあげると体重移動もできれば腰も自然と回ってくるんで回そうとしなくてもっていういろんなことがこう付随してよくなってくるっていうかで えー、と右のももを左のももにくっつけるっていう練習をしてあげるといいかなと思います、うんうん、シャンクもシャンクも似た感じ聞いてるあやっぱそうなんだそうですそうですそうですそうですまあ一番はなんかはヒールシャンクが多いので、うん そういう人はやっぱり右に体重が残って手元が離れて行っちゃってシャンクしちゃってるって場合が多い。うん、そうやっぱそうだよね。シャンクしちゃったって時のなんかこう身を抱えた下半身がやっぱなんかそんな感じだもんね。<笑><笑><だ><笑><笑>シャンクするでみんなこうなってる。<笑>さあ、これううこれダメなり。 毎回多いですけどねアプローチとか特にそう、必ず止まっちゃうそう。体重移動しすぎても良くないじゃん確かにかそうただ止まっちゃうんだろう自にこうやってやる人いますけどねう<笑>そうなるとちょっと変じゃないです か, かももとももくっつければそれでいい自然な流れってこと、ね、そうそうそうそうっていう感じ<笑>なるほど<笑>そこを気をつけてもらいたいなっていう感じですねそれを気をつけてショットを打ってあげればオッケー。 あーっていう感じですねはい。じゃあちょっとビフォーとアフターパンパンって言って終わりにしましょうよ<笑>ビフォービフォービフォービフォーあ、きれい当<笑><っ><笑>に当たっちゃったきれいに当たっちゃったどっからでも当てれちゃいます<笑>い当たっちゃったとか言っちゃいけないんだけどうん。確かにくっついないですねそう 正面から見たもらかな、うん、っていう感じ あ, ありがとうございます、はい、<笑><笑>ありがとうございま す, ございます<笑>じゃあちょっとなんだこれは まあダフリーとかちょっといろんなところに派生しましたが。うん、まあフィニッシュのあれだよね、形をちょっと見てみるのが一番いいのかもしれないです、ね。そうですね。はい。なんか撮ってもらって。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。森水菜です。動画ご視聴ありがとうございました。